全部開園どうも本日は普通の金麗さん金麗さんのお水がいらない チャンネル登録をお願いします。